こんにちは、ミカです。日本一優しい本格パン作りの教科書、レーズン工場編が出版されました。これまで1万人以上の生徒さんが教えてたパンの中から、えりすぎのパンを皆さんにご紹介していきます。はい、では作り始めていきましょう。まず、小麦粉をふるっていきます。私はドルチェというお粉を使っています。50g です。ちょっとね、高い位置からふるってあげるようにしてください。で今回はね、必ずあらかじめふるっておくようにしておきましょう。 最後まで綺麗に振ってあげてくださいね。ボールを2つ用意します。大きいボール、口の広いボールですね。あとはね、小さまでいいので、深さのあるボールを用意してください。卵を割り入れていきます。小さいボールの方に卵白、大きいボールの方に卵黄を入れていきましょう。卵は2個です。 卵黄と卵白を分けるのが苦手な人は手のひらにね卵を乗せてあげて指の間から卵白を落としてあげるとやりやすいですまず卵黄の入っているボウルからやっていきましょうホイッパーで卵黄を割りほぐしましたらグラニュー糖 10g を入れていきますよくすり混ぜていきましょう。生地が 白っぽくなるまで頑張りますここまで頑張ってくださいそうしましたらレーズンコーボ6 5ムを少しずつ加えながらさらによく混ぜていきます入れながら混ぜられる人はねこんな感じでやってもらうといいかと思いますはい、しっかり混ざりましたら 最初に振っておいたドルチですね5 0ム入れていきますホイッパーで優しく混ぜていきましょう粉気がなくなるまで混ぜていきます少しグルテンができるかなっていうくらいまでね混ぜていっちゃっていいですよ少し粘り気が出てきましたね わかるかしらはい、そうしましたらラップをしてあげて6時間発酵していきます室温で6時間です夏場は冷蔵庫に入れて6時間発酵させていきましょうはい、6時間経ちましたオーブンに予熱を入れておきましょう190度予熱を入れてきますメレンゲを作っていきますまずね 卵白をミキサーで泡立てていきます。まだね、透明感のある泡ですけれども、これがね、少しマットな感じになるまで泡立てていきましょう。少し泡が細かくなってきます。 1。止めてグラニュー糖をですね。25g のうち3分の1入れます。一度よく混ぜてもらってから、さらにミキサーを回していきましょう。一度砂糖を入れるとね。また少し透明っぽくなるんで、またマットになるまで回していきます。はい。残りのグラニュー糖のまた半分ですね。入れていきます。また同じようにミキサーをかけていきます。 これからね、どんどんね、間隔が短くなっていきますよ。はい、一度止めて、最後のグラニュー糖を加えていきます。綺麗なメレンゲができてきましたね。はい、オッケーです。 繰り返すとね、落ちないんですよ。ここまで泡立ててあげましょう。羽を外して。発酵させておいた卵黄の方の生地を用意してもらって。一度ホイッパーでよく混ぜていきます。混ざりましたら、メレンゲ三分の一をね、まず入れていきます。硬い生地に柔らかい生地を入れていきますので。 これね、規定のメレンゲっていうんですね優しく混ぜていきますが1回目はね、卵白なくなってしまうくらいまで混ぜてもらってもいいですただ優しくですよはいこれでホイップはちょっとね置いといてもらって残りの半分入れていきます一度ね ミキサーの羽でよく混ぜてもらってから入れるといいでしょう今度はゴムベラでね混ぜていきます一度ゴムベラで卵黄を広げるような感じでね伸ばしてあげたら底の方から何回か混ぜてあげますそしたらまたね広げてあげるような感じ なるべくメレンゲが潰れないようにしていきましょうはい、最後ですまた羽根で一度よく混ぜてあげてから入れていきます羽根についているメレンゲもしっかり取って入れてあげましょう最後はゴムベラでね、取っていきますよボウルにね、残っているメレンゲ全部取ってあげてください ことと同じです。一度メレンゲを広げます。そしたら底の方から混ぜていきます。結構ね。中心の真下混ぜ漏れがありますので、しっかり底の方からね。混ぜてあげるようにしてあげてください。混ぜたら広げる。混ぜたら広げるっていう形でね。なるべくメレンゲを潰さないようにしていきましょう。まだね。マーブルが残ってますので、これがね。 綺麗に均等になるまでね混ぜていきます優しく混ぜてくださいね急がなくていいですよはい、そろそろ綺麗になってきましたいい感じになってきましたね良さそうですね じゃあ型を用意していきましょう。今回紙コップ使っていきます。200ミリリットルぐらいですかね。こちらに先ほど作った生地を流し入れていきましょう。まず3分の1ぐらい入れてあげましょうか。カルフルなコップもかわいいですよね。小さいお子さんとかにね。 喜ばれそうですよね。こぼしちゃいましたね。はい、200ミリリットル6個に入れましたら、少ないところに少しずつ足していきましょうか。だいたい同じになるくらいまでね、入れてってあげてください。 最後はちょっとずつ、ね、分けていきますよでボウルに残った生地なんですけれどももう泡が潰れてることがありますので全部ね入れないようにしていきましょうそしたら竹串で23周していきますこれ何でやってるかっていうと余分な気泡を抜いているのともしねメレンゲが残ってた時竹串で混ぜてあげるようにしてあげるためですちょっと残ってましたねこんな感じこんな感じです おも残ってたはいそしたら天板に乗せていきます一回ねちょっと叩き落としてあげるような感じにして焼いていきます180度で12分から15分焼いていきましょうここでちょっとお知らせですもっと詳しくパンを学びたいという方向けに通信講座をご用意しています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 カップから出ていても構わないです、そのままね、ひっくり返しちゃいましょう完全に冷めるまでこのまま待っていきますよはい、冷めましたこんな感じで出来上がりました美味しそうですね食べる時なんですけれども上、ハサみでね、カットしてもらって上の方のコップを剥いていきます そうするとフォーク使わなくても食べられるんですよ。でお友達のところに持って行ったりするときにはカップのままでもいいですし、こうやってね少し食べやすいようにむいてってあげてもいいかと思います。美味しそうですよね。はい、でオーブンから出す見極めなんですけれども一度ねマックスまで高くなった後で少し絞むのでこのね絞むタイミングで。 出していきますなので指定の焼き時間ぐらいになったら一度見に行ってくださいねぜひ作ってみてくださいではまた